では。はい。ペンネーム、猫ヘイコーさんからいただきました。憧れの人と出会って胸弾む。なるほど。うんうん。えー、続、あの、続きの文がありますので、はい、読ませていただきます。はい。BS、ココちゃんの胸は弾まないですけどね。 ということで、この方は、確実に私に喧嘩を売っているのでしょう。そして過去のラジオも色々聞いてくださっている方なのでしょう。この方は、えー、青ちゃんの無し、あの、意見は無視をしまして、予備軍です。<笑>はい。まだ優しい差を出して、あの、出禁にはしないよ。猫平行さん絶対忘れないからな。はい。大変だ。<笑><笑>では、あ、ペンネーム。 猫ヘイコーさんからいただきました。あったっかまな板を見て思い出すとある人。<笑>あのさ、見たことないでしょ<笑>見たのかい私が着替えている姿だったり。見てないでしょいや別にまあいいけどさ。うん。 よくないよえー、っとうん、えー、とえー、これ予備軍にしていたんだけれどもれいや予備軍もう持ちこたえたぞー負けないこんなんでははいでは続いてこちらも反省文ですね ペンネーム、小原が好みさんから頂きました。あ, あ、もう嫌です<笑>、えー。反省文、小賀様、小原様、この度は大変申し訳ありませんでした。そうね。出禁になったこともあり、読まれませんでしたが。 小原様の胸をディスる内容のメールを送ってしまい申し訳ありませんでした。あ、別にそこは構いませんよ。<笑>小原さんの胸があれなのは周知のことなので、うるさいな今。今更言うことではありませんでしたね。<笑>えー、小原さんの胸、周知の事実、っ<笑>てやつですね。という、まあなんか、うん、まあこの先読んでも特に、特にな感じですね。 はい。なるほど、うん。そうですね。この方は前回、あのー、どういう風にデートをした方がいいかっていう内容で、うんうんうんあの、ヒールをへし折って、その子をお姫様抱っこし、そのまま家に忍び込もうぜっていう人だったと思うんですよ。こ<笑>んなことをしたらね、大変だから、はい、ダメっていう話をしたんですが。うん、そうですか。小原が好みなのくせに私に喧嘩を売っているんですね。 あ、はあ、なるほど、うん。ちょっとこれは考えさせていただいて、後で判定したいと思います。<笑><笑>そして、ペンネーム、小原が好みさん。この方はお話になりません。えっ、えー、と<笑>、どうしようかな。うん、この方は今、どれぐらいの段位というか、9位なんですかね。できんかそうか<笑>できんかうん。でなんですね。そうそうす反省。分。あ、そうかそうか。うか反省分。でも全然反省してる様子ないんですよね。<笑> そう、煽ってますよ。そうですね、はい。わかりました。先生、これどうします？できんのままで。はい、ただイベントに来た際は、あの、しもしかしたら、はい、女性のお客様がいらっしゃっているかもしれません。うん、その方のヒールをへし折るなんて行動を見かけたら、私はあの石神君並みにハリセンでぶっ倒しますよ。<笑>よろしくお願いしますね。<笑> 恋バナ、私は個人的には好きだし、うん、嬉しいんですが、うん、おうちゃんは好き好きですよ。人の聞くのも、とっても好きなので、あの、ダシダシそうなのよ。わかってください。ね、だから、キュンキュンして盛り上がりたいの、私たちは。だけどね、うん、送ってくる人がね、もうなんかもうね、ね、うん、ある人はね、胸をいじったりとかね、もうけのわかんないメールばっかりなのよ。だから、悔しいよ、小原は。<笑><笑><笑>はい。あのさ、 見たことないでしょ<笑>見たのかい